ではえっと、今回は、えっと、第2回 VRM 勉強会というのが、えっと、開催されたのですが、ここで発表しました入門編、VRM が便利なわけの再録となります。で、当日は会場の100人近くの方にですね、まあ、あの質問させていただきました。 VRM フォーマットの必要性、利便性をなんとなくしている方というところで質問させていただいたのですが、会場はですね2回目ということもあってか、9割の方が挙手するということになりました。もう少し踏み込みまして、VRM フォーマットがどんなものか、内部の仕組みだったりとか、技術的な部分知っている方っていうのはどれくらいいるかという質問もさせていただいたのですが。 こちらは4割程度の方となりました。今回私のスライドはタイトルにある通り先ほどの質問に挙手されなかった方向けなので超入門編ということになっております早速本題に入っていきたいんですけれども、えっと、VRM 紹介する前に えっと、段取りの都合上、まず私がどんなことをやっているかというのを説明させていただければと思います。こんなふうにです、ね、私はあの VRM ゲームの実況配信をやらせてもらったりとか、VR チェットでたまに遊んだりとか、あとメインは、ハーツ動画ですね、VR 関係の動画をえっと少しまとめて、YouTube に公開しているということをやっています。 で話し戻して、まず VRM につ い, ておくついて知っておくべきことというのは実は1つだけです。VRM って何って言われたとき、結構回答に困るんですけれど、伝えていくるところ1つだけです。えっと、VRM.dev と, というサイト で, です、ねまあ、定義では、まあ、VRM は まあ、人型 3D アダバターを扱うためのファイルフォーマットですよって書かれています。ただ、これだけだと、何ものこっちゃっていうのに実はどういうことって結構なりがちなので、もうちょっとシンプルな論法があります。VRM ファイルというのを用意してもらって、これを対応するソフト、アプリで読み込んであげると、この 3D モデルが使えるようになる。 言ってることは実はこれだけです。なので、他の方に説明するときも、こんな風に3段で説明すると分かりいいのかなというふうに思います。で、この VRM で、コンーマットでやりたいことなんですけども、私の場合、ゲームだったり、VR チャットだったり、まあ、実況だったりっていうところで、同じ 3D モデル使っているので、当然、他のアプリで使い回したいっていうところがあります。 これもちょっとどういうことっていうふうになるんですけども VRM がない場合の世界っていうのはこんなふうになります VR チャットは VR チャット専用のモデルというのが必要ですで右はビートセーバーという VR ゲームなんですがこれもモッドという手法を使った場合は専用のモデルが必要になります、はい、私が右で出しているのは VRM なんですけども まあ、VR チャット専用フォーマットと VRM フォーマットっていうところで、まあ、並んでる格好ですね。見た目ほぼ同じに見えると思うんですけれど、実はちょっと違う場所がありまして、ここですね、私のちょっとモチーフの耳の部分っていうのが、実は異なっています。なんでこんなことになってるかっていうと、まあ、それはあのファイルが違うからということ VRM がない世界の場合は、アプリケーション前にモデルの準備が必要という世界になっています。例えば、さっき話したように VR チャット専用、ビートセーバー専用というふうにです。モデルを準備する人、作る人というのは、アプリケーション前に仕様書を読んで、仕様書に合わせてモデルを作成、修正していきます。 アプリケーションを作る人サイドも少し大変で、例えば先ほどの人型モデル、3D モデルの場合、どういう風に読み込んでアプリケーションにしようかって考えたときに、使用完全ゼロから考えて、さらに使用ドキュメントにまと め, めてで、ユーザーさんに使ってもらわなきゃいけないっ て, 言ってます、ね。私の場合、さっきの問題は、修正したモデルの数だけ管理しなきゃいけない。 でアクセサリーとかちょっと洋服買えたりってしたら、まあ、その都度書き出しそれぞれのアプリに書き出さなきゃいけないというところでやったことある人は分かると思うんですけども、まあ、カスタムするのに多、ね、数というか手間がかかって大変だっていうのがありますで、えっとまあ、ビートセーバーにおいてなんですけどもさっきまあちょっと映していた動画で、まあ、ゲームプレイの映像を っっていうのは2種類ある感じです。1つは、モッドと呼ばれるプラグ品を使う方法で、ビートセーバーの場合はカスタマーーモッドっていうのを使う と,、えっと、ゲーム内に 3D モデルを組み込んで映像を作ることができます。ただし、このモッドは VRM ではなくて、専用のモッドに使用に準拠した 3D モデルの準備が必要です。 もう一つ、実はもっと使わないで映像合成する方法というのがあります。これがこの映像に映っている、合成している様子なんですけども、3D モデルだけ描画するプログラムと、まあ、ゲーム内の映像だけ撮る、まあ、これはそういう仕組みがあるんですけども、グリーンバックで抜いて合成するという。 参照してないのでゲームそのものの改変は必要ないので VRM フォーマットが使えるという感じです。もっと使う場合でも、まあ、組み込んで使うというところで、まあ、メリットはあるんですが私の場合は VRM フォーマットを使いたいので映像合成する方法を選択しています。モデルを用意しなくていいというのは1つのメリットになるかと思います。はい、結論になります。 VRM が便利なわけは、ユーザーの観点にすると、VRM モデルというのを一つ用意しておけば、いろんな対応アプリで活用することができるという点です。モデラーさんの観点で言うと、ユーザーさんに利便性を説明しやすいというところがあります。要するに、VRM で提供しているので、VRM 対応アプリでこのモデルを使っていただけますよという格好ですね。 開発者さんにとっても VRM モデルに対応アプリケーションというふうにすると、まあ、用途によっては車輪の再発明しないで済む可能性がありますし VRM ユーザーに対して直接対応したアプリケーションを作りましたということでユーザーを獲得するのが容易になる可能性がありますというわけで VRM はいいぞということでした 最後に会場から一応短い間だったんですが、失応答を設けましたが、今回9割の方がこの、まあ、内容、なんとなく分かっているということだったこともあって、特にあの質問はございませんでした。また、本スライドの内容なんですが、実は猫松さんがヒターに書かれている VRM の何がいいのという話という記事が非常に詳細で分かりやすいので、 スライドの、まあ、もう少し見た事情だとか、解説が見たい方は、こちらの記事を読んでいただくことをお勧めします。発表は以上となります。どうもありがとうございました。